皆様、おはようございます。ド に心一つそ う, そ う, そ う, そ う, そうはが第一楽を命の感のます。 Thank <laughs> you. Obrigada. ありがとうございました。